<笑><笑>でもこれから先そして必ずったけどアグマン<笑>ここでくとに突ったとえ勝てなくてもそうじゃないと、うん、その強いタグマの<笑>あああアグマンなんか変だ痛いなぜかキムコレて<笑>まさか WHA-